これ以上我らはこの問題にかかり合っているべき勇気を持たない。我らの使命は地上の人間のれみを凝うべくあまりにも重大である。我らの答えがまだ十分腑に落ちかぬるとあらば、我らは我らのあたうる証明が特心のできる日の到来を心静かに待つであろう。我らは断じて 今すぐに承認を迫るようなことはせぬ。我らがここでぜひ指摘したいのは、現世人に通由の一つの隆倉である。人間はしきりに各自見解に重きを置こうとするが、我らの目から見れば、そうしたものはほとんど全く無価値である。人間の目は肉体のために覆われて、 是非善悪を審判する力に乏しい。霊肉が分離した暁に、この欠陥は初めて大いに覗かれる。従って人間の目で何より重大視されるものが、我らの目を持ってみれば、一向に取るにも足らぬ空夢、空想である場合が少なくない。これと同時に、各派の進学、 各種の教会の唱えつつある教義が、その根底において、格別違ったものでもないことが、我らの目にはよく映るのである。ともよ、宗教なるものは、決して人間が人為的に捏造したような、そう陰微不可解な問題ではない。宗教は、地上の人間の、教愛なる知能の範囲内において、 立派につかみ得る問題なのである。かの神学的島臆測や、かの独断的戒律、波に定義は、一位巧妙を求むる哀れなる者どもを苦しめ、惑わせ、彼らをして、ますます無知と迷信の運務の中に迷いこましむる資料としか思われない。迷信の極露、 無知のノームこれらはいずれの世にありても常に求道者を惑わせる。また人間の目から見れば同一宗派に属する者 の, の信仰は皆同一らしく思われるであろうがもともと彼らは暗中に模索しているのであるからいつの間にかめいめい任意の解釈を作り従って我らの目から見れば 多くの点においてめいめい違った見解を持っている。真にメイムが覚めるのは肉の目が閉ずるとき還元すれば地上生活が終わりを告げるときでそこで初めて地上の境界地上の進学の欺瞞に気がつき大至急訂正を試みることになるのである。進歩性の霊魂は決して 五の旧阿毛ではないかの顔面不礼な霊魂のみがいつまでも厳正的名望の奴隷として残るのである。規せよ真理は決してある特殊の人間ある特殊の宗教の特権でも何でもない。真理は古代ローマにおいて永意肉の解放を希求した。 アテノ・ドーラスの哲学の中にも見いだされるまた真理は来世の存在を確信して地上生命の棄却を意図しなかったアツ・ポクタスの言説の中にも見いだされるまた真理の追求はかのブローテイナスをして早くも地上生活中によく超現象の世界に遊ばしめさらに真理の光明は かのアレッサンドロ・アキリニーをしてよく列々として人を動かす熟語をはかしめた。かるがゆえにこれらの霊界居住者たちは今やお互いに共同一致して真理の専用、言有一貫の心霊主義的運動のために各は何時を交通機関として 真剣な活動を試みつつあるのである。これらの人たちにとりて地上生活時代の意見のごときはほとんど問題でない。それらは都との昔に振り捨てられ生前の壁剣などはもはやどこにも痕跡をとどめない。無論これらの人たちはすでに地上とはきれいに絶縁してしまい彼らの墓石の上に 哀悼の涙を注ぐ者などはもはやただの一人もいない。彼らには再生の機会は全くなく、要するに彼らは純然たる霊界居住者なのである。しかしながら彼らがかつて散りばめたる宝玉は年とともに好奇を加えて不及の生命を持っている。この魂の光この魂の力こそは実に 今日彼らをして協力して地上人類の純正高潔なる霊的教育より高くより清き新宗教の普及のために精神努力せしむるゆえなのである。